大島でけ塔がいっぱい立ってる空に伸びてるあの光は何だよし面白そうだ行ってみようちょっと待ってルフィ変な形の赤ラインがすごい速度で増えてる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 麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが万が一ということもあるここは手を下した方がいいだろううんではあの男を向かわせるか ルーフィルーフィ、しっかりはい、うん。怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったいやこえよそんな想像してたのかよわっ、うんうん、俺の帽子がね見つけた時にはなかったなまいったなどこに行っちまったんだ 沈んでんじゃねえかうわあぶねえなんだこの島どうなってんだよでっけ氷が、空から降ってきたな、んだ、なんだこりゃ変な氷だ中でなんか光ってるみたいだぞうそっう 信じがたいけど、雷を凍結させたもののようなこ、はあの島、はあ、一体ああああああ…昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだニーも沈みかかってるこのままじゃ執行はできねえナミさんもいない、探さねえとナミさんソロとブロックもいないぞどうするんだ、ルフィよし フランキーはサニー号の修理を頼むその間に他のみんなでナミたちを探しに行こう I'm so- この辺りには流れ着いていないようねみんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど雷雲のない空から落雷考えられない現象ねいでも今はみんなを探すことが先決ね行きましょうルフィ 君たちこの辺りには見当たらねえ無事でいてくれよナミさんすぐに助けに行くからな。 ななくなっちまったやたらが心配だ早いとこ見つけて合流しねえとなそれにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ俺も一緒に行くぜルフィこの辺りには見当たらねえな 他の奴らのところに行ってみるかこの辺りには見当たらねえな他の奴らのところに行ってみるかよし行こう 神たちいたかいやこのあたりには見当たらねえみんなどこ行っちまったんだここは岩が崩れちまってるこの状態じゃ先には進めねえしあいつらも島の奥には行ってねえはずだがおいウソップこれサニーの怒りじゃねえかああ着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだなサニーに戻してやんねえと。 なんだ今の声行ってみようおい待てよルフィーしょうがねええー、俺もついていってやるしかしオ今のは一体何が吠えてたんだみんな合流したらそいつを探しに島を探検だ いっておい この辺、かすかにナミの匂いがするぞ本当か、チョッパーナの匂いは、この洞窟に続いてる俺たちより先に流れ着いてたのかナミさん今行くからねよし、行くぞ だこいつらあのゴリラの仲間かさっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ俺は負けねえ任せな俺が仕留めてやる。 さっディナーの準備に取りかかるとするか。 で急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ。しつこい。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。 ゴ ム, ゴムのガトリンがよし飯にしようどっかに肉くねえのあいつら海賊出て行けって言ってたあははは、<笑>嫌われたもんだなさあな今はナミさんを助けるのが先だそうだな チョッパーこいつも。 俺たちに出て行けと言ってるのがいや腹減ったっててきはなさそうな何だそれなら道を開けてもらおうぜ待てウソップどうしたチョッパー敵きはないけど食欲はあるみたいだええー これでみんな シッシッシまとめてぶん殴ればいいんだろキアセカンドゴムゴムのジェ の鳥のくちばしで全身穴だらけの死体にならなくてよかったいや怖いわこっちで合ってんのかうんなみの匂いがしてる間違いない。 神さんはこの先だ行くぞ つかねえのかほら、いいから走りやがれナミさん今、あなたのナイトが行くからね 助けるからねナミさん なみさんに手出しやがったらおろすぞくそこりゃなんだまたかよ時計さるあるこっちにもハサミウちか上等だ相手になってやる。 ねえならぶっ飛ばしていくぞ俺の蹴りを食らいたいのはドイツだ。 決めてやるひまわりぼし 大丈夫よドスフルールグラップああ私たちを狙うなんて運の悪い子ね。 止まってろうまいもん作ってやるよ俺はまだまだ強くなる<ウ>やったマリモのやつには負けねえ成長を実感できるほど強くなれたのね俺強くなった気がするでももっとつっ最後のフランキ 一緒かああとはブルックだけだ迷子のマリモが帰ってきやがった誰が迷子だおめえだよクソマリモ喧嘩してるバイカー 今すぐナミさんから離れられの回復が優先よ。 人いくか二刀流 おろしちまうぞディアブルジャンブフランバージュシャットきっちり型をつけるとするか。 なかなかやるわよ。行くわよ、サイクロン鉄砲。手強いよね。みんな気をつけて。 キャノンおいお前下ろしちまうぞパーティーテーブルキックコーン 飛ううういまずいわねこいつ強いわ 見つかった。あとはブルックだ。マリモのやつには負けぬやったー！よーし！天体完了。なみさーん。無事でよかったー。迎えに来たよ。おおご苦労。お前じゃねえよ。クソケンシー。 フランキー、コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつで、サニーを直すぜ。他にも、船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。 水や食料も、確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。ああどこにもねえな。俺の帽子、どこ行っちまったんだおい、待てよ、リー迷子になっても知らねえぞ。お前が言うなまだ見つかってないのは、ブルックか。あいつ、どこにいるんだ よ<笑>。皆さん、私はここですよおどうしたんだ、ブルックサニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのですで私、骸骨だから肉ないんですけど<笑>この辺りの塩から見て かなりりの水深がありそうね海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわサニーが治ったらすぐに探しに行くからなよホれ入りますまさかあれが海賊 こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始することの起こりはその前日ルフィたちの乗るサウザンド・サニー号は謎の島へ向かい順調に航海を進めていた見ろよあの島低系塔がいっぱい立ってる空に伸びてるあの光は何だよし面白そうだ フフードパン ささやくよ あの男は島に着いたのかまもなくだ急がせる必要があるなあの一味にはニコロビンがいるのだそうだルフィ思い出した。 あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ本当かなみ島に流れついてすぐこの浜よでもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから女の子がどこに行ったのかわからなくてじゃあ島にはあるんだなありがとうよし探しに行くぞ 飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだなん岩の隙間から風が吹いてるこの岩、切るかここから島の奥に行けそうねよし帽子を持って行ったやつを探すぞ その塔その構造と配置私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド、ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われている。大いなる宝どういうことだ、ロビンちゃん。 you know j i n n y なかなかやるわよ。サンダーランスク。 三戦世界 なかなかやるわ。 おいお前降ろしちまうぞ。 つぶつけとき治るエビマヨネゼンおにき俺の方が強いそれだけだみんなの役に立ってみせる悪くないわね仲間のために強くなるのも<笑>調子がいいぞ こいつらが麦わらの一味かなるほど噂通り役に立ちそうではあるさっ<笑>いなてハッハッなッハだハッハッハッハッハッハてハッハッハッハッハッハッハさ。ハッハッハッまッハッハッハッハッハ 出てきたぞな何が起こってんだよ 次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。お嬢際の悪い野郎だ。ど、どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。 俺がぶっ飛ばすゴムゴムのあれどうやんだあんたたち何やってんのよおかしいわ私も能力が使えない違う使い方を思い出せない。 をす<笑>お前を倒す三段はついよピッテン 下がれ、あ<タッ>いつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。<タッ><タッ> 元気がいいのは結構だが敵と味方を見極める冷静さは持ってねえな何をしやがったあの石像には行動範囲がそこまで逃げれば大丈夫ついてこい 何してる？こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつはなんなの？あいつはこの島の守り神。それってやっぱり宝を守って？それより飯だ。腹減った。<笑> ご馳走してやってもいいぜ本当か大したもんはねえがな<音声>ここは俺の小屋だ なだけ休んでまあ、そいつはありがてえけど。<笑>信用できないかとりあえず、自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオン職業は、探検家といったところでな。な数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで、乗っていた船が沈没し何気にいついちばってさ、そのまま。 リムと暮らしているリム誰だそいつだ。ああなあお前、さっきのやつじゃねえかあなたが触れた後に、私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさもあなたたち、海賊でしょしょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それと、あのきこの島は 不思議な嵐に囲まれていて普通は島にたどり着くこと船はすべて海の物のだが偶然漂着できちまうや嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて弱いものにも暴力を振るういなんだよ俺たちはそんなことしねえぞだから私は力を使うの手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのに。 どういうい仕組みだこれは私の一族の血筋によるものだってつまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前そうよ他にもキューブの情報をもとにして人や動物キューブの持ち主の記憶の中の世界に入るすげえなお前も悪魔のみ悪魔の知らないということはお前の能力は別のものみたいだなそれで失われた能力を 戻すこと大丈夫。飛び散ったキューブを見つけてそうかじゃあ探しに行こうそれしかなさそうね。よし、その創作、俺も行こう。えあなたがさっきも話したが、リムとはこの島で出会った。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたい。だから、俺も手伝わせてもらう。新世界のご多分にもれず、外の世界の常識が通用しないことも多い。 手始めにその辺りのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらだ運が良ければ、キューブも見つかるだろうぜ。危険がないだってまあ、それなりに準備をしていけば、そこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か騙してんならただじゃおかねえぞ。<笑>安心しろ。そんなつもりはないさあ。まずは準備だ。 そうだ飯を食わせてやる約束だったな遠慮せず上がってこい